あの行く場所バーミャン2つ目は い, い, い, い、価格で す, おす一体何個いくらで売られているのかということをはいありましう失礼します、はいお どうぞ振り返ります。Comm 次 回, 回は餃子を焼いて食べていきましょう